なんだあのスープラ、むちゃくちゃかっこいいんだけど、美しきライティングに照らされ、キリッとした顔つきと、白く輝くメタリック、息を呑むほど美しい。こんなものを見せられて、これから乗れるなんて。スマホ画面で見たら基本的にダサいスープラだが、今回ばかりはそのかっこよさ、画面越しでも伝わっていそうだ。内装も美しい。レザー、カーボン、デザイン、1200万円級の高級感がある。悪く言えばトヨタ要素を感じないが、この美しき姿、天使だ。 LFA にも近い世界が、ここにあると感じた。ずるいぜトヨタ、BMW の曲がりだけで、こうも心に響くものを作るか。まだエンジンもかけていないが、この美しさとカッコよさ、俺は LFA 以上だと感じてしまった。大柄なフードに収められた直録、このスープラ、心に響いてくるものがある。実物を水のらずして、スープラを語るものはクソだ。そう吐き捨ててしまう美観。BMW でもレクサスでもない世界がここにあり。 ボンネットダンパーの事故と磁力強し、LC500 のおよそ半額で、こんなもの売っていいのか、BMW の M5 にも買っているというのに、やはり新車価格1200万円級に感じる見た目だ。700万円台は、価値を考えればバーゲンかもしれんな。しかもそれだけの車が、1時間1500円で借りられるときた。東京都民は羨ましいな。ドアノブの形状と塗装から質感が違う。 ボディのプレスラインもスーパーカーの域にあるエンジンもかけてないのに感動して見入ってしまったよ迫力があって素晴らしいが深夜に指導するにはうるさいシフトノブがよくわかんなくて戸惑いましたが霊感時のアイドルアップでうるさいのでもう発進してしまいましょう小回りは意外と効きますがバブルみたいな丸っこいボディと相まってやっぱ横幅でかいっすねあとエンジンの低音の唸り 燃料噴射量がアイドリングと変わらないような、超低負荷領域でも声が確かに聞こえてくる。でもなぁ、やっぱり運転しづらいなこれ。丸っこくて、物理的にも横にでかいボディー、道に対して収まらないサイズ感だぜ。横幅は 1865mm、バブルボディが悪さしているな。サイズ以上にでかく感じてしまう。そして何より意味わかんないのがウインカーとワイパー。 左右逆についているのは仕方ないが、なんかゴテゴテしてて電子式で使いこなせない。丸じゃなくて上下方向に高い形状は丸で b m w で、ハイテク高級車感が出てかっこいいんだけど、まあ使い勝手悪くて、慣れなくてイライラするよね。エンジンの低温が気持ちよく、何よりステアリングの皮の触り心地、しっとりしている。気持ちのいい肌感だ。簡単の声が漏れる。なるほどな。スベスベなステアリングと、この暖気徐行でも感じる音。 直六エンジンの確かなる主張深夜に出るには迷惑なレベルでうるさいけど、だからこそ音が聞こえてきて、これがまた気持ちいいんだ。何よりも内装がかっこいい。また愚痴るけど使いづらいんだが、カーボンと赤レザーの組み合わせが心にグッとくる。低速旋回時の取り回しは良好。 横幅はでかく、丸っこいボディは車幅把握の邪魔をするが、いい感じだ。ワイパーとウインカーが逆であるストレス。狭くてはみ出してそうなボディ。この直線を走ってて、とてもとても窮屈だ。慣れないミラー調整をしつつ、なんとか物理的に、車線内に収まっていることを確認。なんだこのワイパー。オートワイパーがあるけどちょっと反応遅い。感度変更はできるだろうが確かめる余裕なし。この時点で感じてしまった。ハイテクすぎる。 こんなもの使いこなせないと、BMW のウェ芸ーであるインフォテイメントシステム。どう使えばいいかわからん。オートライトも、どのボタンが何をするんだ。組み付け精度、質感、多機能さ、BMW の次元の高さを突きつけられ、乗り手の心として私はついていけない。乗り物ばかりハイテクになって、人間が置いてけぼりにされた。 先進性に浮かれ喜ぶ反面、悲しくなってくる。まあ人生初の BMW だからな。いくら好きだからって、予習なしでポンと乗って、使いこなせるものじゃないってことだ。運転中の世界観は、もう完全に BMW。トヨタ要素はない。本当にどこにもない。ステアリング中央のトヨタロゴなんか、目に入らないし、そんなもん貼ってあるだけだ。ほう、アイドリングストップか。この霊感時の低回転走行で、ノッキングの一つも起こさないし。 ガタツキもせせず瞬時ににして、滑らか 1.5 トンあるボディを発進させるここら辺はさすが b m w というか、伊達にスーパーセダンを作る会社じゃないですね。上低回転域でのスムーズさと、上のパワーの完全なる両率、アイドリングストップは切りました。押しやすいところに置きますよね。いい低読だ、ガソリンスポーツカーの、世界の作り方をよくわかっている。相変わらず雨の首都高で、大パワー FR での合流加速。 だが不安感は一切ないぞ滑らかに伸びるエンジン音が気持ちいい低回転域は低音を響かせ高回転域は可能性を出すこれは l f a の時と似たような音の出し方なんじゃないかさあ並走時間が一瞬の合流頼んだぞ BMWJ スープラ 排気量エンジンジは伊達じゃないあと、d c t の変速も電光石化で、このスパスパ切り替わっていくギアが、ハイテクマシンらしさを際立てている。この速度で巡行していてまず感じたこと。しっとり、本当にしっとりという言葉がよく似合う。 合成高く固めるのかと思いきや、空飛ぶ絨毯のようなフィールだ車やバイクを運転していて、ただの機械ではなく、別の生き物に感じることってないかい、それは火を吐くドラゴンであったり、懐いてくるようなペットだったり、暖気も終わってもう回転数上げてるけど、スープラのそれは、女の子というか、天使に近いと感じたよ。でもスポーツモードに入れたりギアを変えると、シフトショックなしでスパッとギアが変わる。 エンジンもその瞬足シフトに付随するこの BMW スープラ乗ればわかるけどなんかタコメーターの直径が小さいんだよねその小さい液晶メーターの中で針がスパスパをいていくクイックさが演出されるちょっと待て今調べたら DCT じゃなかったぞ普通の8速 AT らしいぜなんと ?R35 の DCT よりも早く自然な変速フィールなのに素晴らしい音だ 極力の高揚感、ただ回るのではなく、感動を伴って伸びていく、ハイテクな機械でありながら、人間の感性に響いてくるような出力がある。電子化の中で、確かに心が残っている。これだけ新しい世代の BMW だ、ありとあらゆるところに電子の手が入り、それが壁となって、運転手と車の一体感をなくしてしまう結果となってもおかしくない。でもなぜだろう、どうやっているのだろう、あるはずの機械と電子の介入を感じない。 車と神経がつながっているようだむしろ車の方が乗り手に対してただの目的地への移動ではなく運転そのものを浮気せず感じろと ってくるようなハイテクさのののにに残る歓声に響くフィーーリングそれがこのスープラの持つ世界ですなおそのハイテクさ結局使いこなせなかった模様まあ仕方ないよ初見の人間に扱えるものではない c 1への移動中にナビシステムの操作を試してるけど全然わかんねえでもアイドリングストップパドルスポーツモード電子式パーキングブレーキここら辺は一発でわかってしまうわかってるじゃねえか BMW90 年代から変わらぬ運転の楽しみそれをハイテク 相手草で邪魔させなク6気筒エンジンゆえの気持ちのいい音振動高周波音が体に直接響くような雨の首都高であることを忘れさせる写真そのドイツ的な道に動じぬ安定感の中でこのエンジンがダイレクトに心を揺さぶってくる実はステアリングを切っていった時なんかこうフロントタイヤを通じてタイヤの面圧を感じるというかそういうフィールは全然ないんだステアリングの路面なぞり感というのかなそれは GR プリウスの方がダイレクトだな ずっとこんな感じでマニュアルモード中回転以上です。エンジンが気持ち良さすぎるんだ。ハンドルを切っていって不安感は何もない。雨だよね。雨の深夜の首都高だよね。 シフトダウンすると、後ろからバコバコ聞こえてくるんですよ。動画で音が取れてるかはわからないが。いつ聞こえたよな 抜いた後の余韻まで演出するんだという世界バイクで1万回転以上回せばわかるあのエンジンが一回一回ガソリンを燃やしている爆発感それに似たような小さいながらもボガンと爆発する振動も後ろから身体に飛び込んでくる爆発じゃなくて膨張だろとか言うんじゃないぞ実際に回していって実物のエンジンの方向を運転しながら味わったものの身が知る世界だ仕組みや用語なんかどうでもいい の高さそれゆえにあった余裕と開発コスト合理性ではなく完成で突き詰めた世界 LFA と重なるような感能性と迫力メーター内の燃費のために7速に落とせ表示アイドリングストップエコモードあまりにもエンジンが気持ち良さすぎて他のことを分析する余裕がなかったよごめんねあと高回転域まで踏んだが限界領域まで攻めてはいなかったそんなことするまでもないだろうただなんかプリウスに慣れてる体として違和感だったのがステアリングかな ラックアシスト方式っていうらしいんだけどなんかこう乗り物との接続感が薄い気がしてね重量配分や接ングが効いてるんだろうけどスイスイ曲がっていく旋回性はとても高いと言えるちょうどこれから左コーナリングなんだが 前にしても動じないですね。本当に安全な車です。 何よりも高性能なんだアクセル回路さえ押さえて入れば故らない安定どころか絞りそうな恐怖感すらも感じさせないこの差は言葉で見ると間違い比べですが運転しているととっても大きいんですよ雨の時とごと時でへこたれてたらアウトバーンで250キロ出せねえってことかもな工事規制でドライブは一休み窓を開けて進みますここで私高架下に入りワイパーとウインカーを間違える右の次は左に出しやがったこの電子式ウインカー動作外には関連 ソめ。なれと理解の問題があることは事実。でも、個人的にはバッドデザインですね。な 機構ごと右に持っていウィンカースいい回すんだだひどいコストダウンだぞというか輸入車の常識に私が慣れてないだけですな GR プリウス買うくらいならいくらでも中古の BMW なんか買えたけどというか GR86 はホント解除の2段階だけで逆側に優しく倒せば楽々く解除できたでも BMW だとそうはいかないらしいどうやれば解除できるのかわからん左下ではカーナビを触ろうとしてるけど操作系が意味不明で自宅も登録されておらず 今どこにいるのかわからないし、下が上なのかもわからない。DMW 何もかもわからない。今ウインカーについて 自分のことだろコンプレックスのの自覚もできなないとかマジもんの底辺だ格差社会であることはすでに知っている俺も見せつけられ苦しんでいるだが同じ世界に存在するものとして不平等が過ぎるスープラを運転していてこんなに気持ち良くて楽しくて幸せなのにこれを否定するなんて何が楽しくて生きてるんだろう BMW だと悪く言うことが車好きなら私はこの場で車好きを脱退してこういう断絶を誓いますねそ う, いう インターネットなんだあれが社会なんじゃなく社会にとってのその吐きだめがインターネットなんだ何も当てにならないし何も正しくないような肯定的な意見でさえ実物と違う YouTube で適当な加速動画を探して 爆発源から確かに感じる振動空気の波耳だけじゃなく服や皮膚を通り抜けて全身に響くものそういうのがそれこそが今の時代も残るガソリン車の価値なんでしょうこの車の排気管レイアウトは環境規制は絶対クリアする一方で残りの部分の詰め方がちょっと違うそう感じちゃいますねただ馬力を出すんじゃない 類がこれだけの世界観レベルが低い人には理解できない飽きる気がしないよインターネットのネガティブイメージを裏切り LFA をかすませるほどの世界でのり手を魅了する電子化に飲まれまいとエンジンが快音を上げる法定速度は軽々と飛び越してしまう z《3 4に乗ったわけだけどそれぞれ やっぱり違うんだなぁ安い割によくできた86安く V6 を楽しめる Z どちらも素晴らしい特に中古が革命的に安いからな普通に買って維持していける価格であれだけの体験を得られるなんてな例えば10倍高い車が10倍以下と言われると迷うだろうだがスープラの可能性の前にそうとは思わない高いものだけが持っているよさぼったくりじゃなくて相応にいいからこそ固定ファンがついて存続するブランドこれは車だけの話じゃないですよね値上げした 店ににはすぐに行かなくなり高い高いぼったくり高高いいいだだコストダウンだという安いのはいいことだが安さに毒されて付加価値の出し方どころかその存在すらも認知できなくなっていくそういう領域の完成を幼少期から育めるのかその手の価値観を植え付けてもらえるか 点で人生は9割がた決まるという理由の一つはあ、いい車でしたね性欲の領域まで刺激されるようなフィーリングだった他社との位置関係も気を使いつつとりあえず袖マ狭い路地裏の駐車スペースまで車を持って帰りましょうまだ20分しか乗ってないなんて嘘だろ2時間以上はあったはずだ最後の最後にウインカー間違えるんじゃねえうわあわけわかんねえ料金は240円です安っ ドライブウェイ使用用と考えたら破格ですよね。 ないペーーススで走っていても、あれだけエキサイテティングなステージが。何よりも歯がゆいのが気軽にこの世界を体験できるサービスが手に取るほどしかないということだ車離れができるのはこの世界をこの感動を知らないからオートマ免許さえあればこのレベルの車が気軽に試し乗りできるなら人生観が大きく変わること間違いなし世の中の流れに対して何か突き立てるような意思を持って生まれてきたマシンだ私が確認しただけで東京都内に2カ所 ステーションあるんですよ近郊の方はぜひ運転してみてほしいですね2000円未満で首都高試し乗りですよパトカーが先行とは上で合わなくてよかったなどうせ飛ばす気もなかったし先導してもらえる分むしろ楽ですなこのステーションは渋谷大蟹山エリアにあるんだけどコインパーキング代だけは高かったよ今は深夜の2時半だというのに本当にタクシーが多い眠らない街だそれと同時に侮れない闇だ さっきの首都高とはわけが違う人を引きかねない危ない直線でもあるここ5 0キロ制限なのにメーター見ると4 0キロ程度しか出してないあたりに東京の闇への恐怖心が透けて見えるでしょうパトカーが前にいるということもあるがなだいぶ近くまで来たがこの左が本当に狭いんだ スープラで入れるかわからなかったほど速度ターンインのタイミング最適なところを外すと収まらない見るからに窮屈でしょう車体に対して道が狭すぎるでしょうミラーぶつかりそうなんだが響くエンジンの低音こういう状況下では騒音になってそうで嫌な感じだいくらフィーリングが良かったって物理的な車体サイズはどうにもならないひえー、さっきここを歩いてたらタクシーのおっちゃんが50キロくらいで抜けていったんだよね人が飛び出してきたらどうしようとか考える私にはつと 止まらないお仕事ですねここでフロントノーズが長いという弱点が出るぞ左右の視認性は劣悪を極めるミラーを参考に行くしかないんだ正面に映るスープラの姿がかっこいいな狭い路地での取り回しは最悪だと言わざるを得ないサイズもそうだがこの丸っこいボディ形状がクセ者なんだでもそうである割には普通になんとかなる慣れちゃえばすっと収まりそうだね BMW の UI にはなれないだがこの良さは車の域を超えている唯一無二でしたね 人生感が変わる感動の試乗体験、ありがとうございました。もうちょっとだけ続くんじゃ。市民性劣悪なマシンには辛いバックだけど、車体サイズや、バックビューモニターの緑の線のアシストもあって、駐車は楽です。でも、輪止めを確かめようとドアを開けると、は勝手に P に入ったな。細部の仕様も BMW ですね。ありがとうございました。